えー、会場の皆さん、こんこにちはお隣会でございますえっ、ー、とね桜まつりということでここにね桜の木は一本もありませんが、えー、とうちのお隣会には昔満開だった桜の人がたくさんいますそして今満開の人は1人2人ぐらいな子供もたちがいるかなそして幸せいっぱいのあの左前にいますうちの代表のオリー。 がおりますが、そこに今見えたな、娘あやちゃん、あやちゃん今見えたな、初めての結婚が決まりました。おめでとうございます。よかったね、みんなに拍手してもらえて。ということで、今日の桜祭りで最後まで楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、鍋。 さあ踊り子さん出ていいかな私は備はいいか な, 私は準備はいいかなよしさっきの共演の時みたいでは人のことはね考え言ってたけどねそっちはでは参りましょう踊り子構え おやさんもさんもさおやさんもさもさおどろでございます」 ありがとうござきます。 よいしょ あ, あ、これはね、盛り上がっていきます。もう一つの定番曲でもあります。よっちょだ よいしょ よかっいよかった。<音声> 応援隊おめでとう温かい声援をたくさんいただいたお客様に感謝してありがとうございましたありがとうございましたなおれ